o l I v i Silence a don't r i line is name want r i to. r ドクターって言うんだっけおいらはケオベ。言いにくかったらケイちゃんでいいよ。これからお世話になるからよろしくね。